こんにちは、G、です。今回は日本語入力のお話日本語入力には OS を問わずファイテックスモズクをおすすめしています日本語入力は何気なく日々使ってるわけですがちょっとだけお勉強とより便利に機能強化しますそもそもファイテックスモズクってなんだ ファイテックスが入力用フレームワークです。正確にはインプットメソッドフレームワークと言います。Windows や Mac でも im とかインプットメソッドと呼びますよね。ファイテックスはもともと XWindow の中国語入力用として作られました。名前は Free Chinese Input Tool of X の略と言われていますただ中国語だけの対応ではないと議論があって現在は名前はファイテックスだけどフルネームはいろんな呼び方でもいいことになっていますファイテックスは日本語中国語艦隊反対南北朝鮮語ベトナム語が扱えますモズクというのは Google が開発した日本語入力システムのオウィンソース 版, です、Win、版や Mac 版の Google 日本語入力あれの親戚ですモズク自身は日本語変換するだけのソフトなのでこれだけでは日本語処理できませんタイプした文字を他のソフトなどに受け渡すために Fytex と組み合わせて利用しています 日本語の扱いはカナ漢字変換が主流ですカナをタイプして変換でカナ漢字になる原点は1978年の東芝製ワープロ JW10 ですでかいなその時代に携帯素解析による品詞判定や意味解析をやってたんです 金漢字変換方式を採用したことで時代が大きく動きましたすごくないですか歳は偉い JW10 は600万円以上したそうですが私も1980年代に JW 使っていました8インチ FD が2機付いたモデルで200万円ほどだったと思います その後、空漢字変換は、ワープロ、MS DOS などで大きく発展展開して、標準仕様になっていきます。PC では ATOC が登場して、一時代を築きます。これは辞書のトゥリー構造の高速検索技術によるものです。さて、実用面の話に戻ります。 モズクの機能についてちょっと見てみましょう例えばトイレトイレットとタイプするとトイレットペーパーまで候補に出てきますよねこれ予測変換と言いますそう予測されちゃうんです日付変換って知ってますか明日とタイプして変換すると候補に日付が現れます今、 で時間が表示される計算機能だってあります 22÷7=" イコールと打って変換キーで計算結果が出ます他にどんな機能があるか確認してみましょうもずくツールの設定ツールを選択します辞書タブを選択すると特殊変換の項目に 辞書が並んでいます。この設定や項目の内容は Google 日本語入力と同じですでも画面のようにモズクでは動作しない特殊変換がありますまた記号変換と顔文字変換は機能はしますが一部文字分けします 動かない機能があるなら動くようにしないと気になって寝られない皆さんそうですよねで今回はいくつかの機能を動くようにしますテスト環境にはマンジャロを使っています最初は郵便番号変換画面のサイトにメディアデザインさんが作成された もずく用の郵便番号辞書がありますこの辞書はクリエイティブコモンズで公開されています画面の Google ドライブのファイルをダウンロードします Google のアカウントがなくても大丈夫です ダウンロードファイルを解凍すると画面の3つのファイルが入っています ReadMe3 桁 -4 桁表示の郵便番号用ファイル7桁表示の郵便番号用ファイル Google 日本語入力は3桁 -4 桁表示を採用していますがここでは7桁表示用郵便番号を使用します 日本語モードにしてキーボードアイコンを「A」にして右クリックもずくツールで「辞書ツール」を選択管理メニューで「新規辞書にインポート」を選択します辞書ファイルを指定して名称を付加してインポート 試してみましょう複数候補がある場合も大丈夫のようですね地名の読みを表示する機能もあるようですねこの機能追加はファイテックスモズクをご利用なら OS に関係なく有効です 次は Google 日本語入力の教科辞書です少し古いんですが有志の方がアップしてくれています画面のサイトですこのサイトからダウンロードしますたくさんファイルがあるんですが画面のファイルをクリックしますダウンロード画面になるのでダウンロードボタンをクリック ダウンロードフォルダー内のファイルを解凍するんですが 7z 用の回答ソフトを追加しないといけませんねソフトウェアの追加と削除で p7zip を検索してインストールします 次にターミナルを立ち上げて画面のようにタイプファイルパスはタイプよりドラッグすると簡単ですファイルはホームの階層に回答されますこの中にはかな英語変換 AA 辞書 A 和 YA 辞書も含まれますここでは強化辞書のみインストールします 他の辞書を試されたいなら同じ要領でどうぞただしそれぞれのデータが大きいのでご利用は計画的にですこの辞書はどう強化されているか分かりませんので試しようがないまあ絶対良くなってるはずと信じるしかありませんこの機能も OS に依存しません 今度は絵文字を試します個人的には不要なんですが好きな人が多いので画面のようにタイプしてインストールしますリスタート以降絵文字が利用できますちょっと試してみましょう。 いいですね使うことあまりないけどラズパイ OS の場合は「AddRemoveSoftware」で「エモジで検索して画面の4項目をインストールします。 いかがだったでしょう日本語入力は常時使うのであるのが当たり前の存在ですでもそこにも先人の知恵が詰まっています携帯素解析はその後も進化を続け機械翻訳などにも応用されていますご覧いただきありがとうございました 濃厚接触者になりました正確には濃厚接触者の濃厚接触者です小学校でクラスターが出て孫が濃厚接触者におかげで家族全員自主的に自宅検診後日 PCR 検査は陰性で遺産で遊びに出たんですが 田舎町なのであちこちで同じように濃厚接触者になってるようでどこへ行ってもみんな閉店ではまた次回